どうも料理のじさん、リュウジでーすということで、ですね、えー、今回作りたい料理はです、ね、Twitter でもかなりですね、えー、評判、まああのーまあ、バ, ズバズったバズったんですけど、あのバズった料理と評判がいい料理って、これはね、同じじゃないんですよね。 でえー、今回はどっちかというとバズったはバズったんですけどものすごい評判がいいレシピなんですね、はい、かなり皆さん作っていただいて、えー、とびっくりしたっていうぐらいこれいただいた、えー、レシピこれですね無水キーマカレーってい う, うレシピがあるんですけどもこれ、ね、電子レンジでパッとできちゃう、えー、レシピですので、えー、こちらをですね作ってきていただきたいと思いますはい簡単じゃあこちら材料こちらの材料でやっていきます、はい、あと調味料はい えー、とまずですね玉ねぎから切っていきますはいた、えー、ねぎはですね、えー、こうやって縦に切り込みを入れまして多分ね YouTube でねみじん切りやるのね初めてだと思うんですよね僕のねあの切り方はねちょっとね独特なんですよ、ね、そうなんかいっぺんにやらないでねちょこまこまやるんですねこの方が細かくなる気がするあとここですねここの余った部分ね どうやって切ったらいいのって思うかもしれないですけどこれはね、えー、ちゃんとね頑張ってください ね, はね僕はちょっと切れ込みを入れて、えー、そのままみじん切りして、えーまありますでこれ以上細かいのが良ければ、えー、っともうちょっと切るんですけど、まあ、今回のキーマカレーに関してはそこまで、えー、っと細かくなくていいです少し切って、えー、大体米粒ぐらいの大きさになったら OK です、はい、で、えー、耐熱容器に入れます こんな感じでで、えー、玉ねねぎは、OK、ですねはすいここからはです、ね、包丁はいりません、えー、包, 丁つ包丁は、えー、これだけですはいそれではですねえー、とここから材料を詰めていきますまずですね豚ひき肉ごめんなさい今日間違って買ってきちゃったんで、えー、合いびき肉ですでも合いびき肉でも美味しいですこれがね 160g 結構お肉はたっぷりめですで今回はね僕、えー、には珍しく2人前できちゃいますここに、はいえー、ちょっとばまばらにしたらここに、えー、とカットトマトです えー、カ, ットカットトマトでもホールトマトでもどちらでも大丈夫なんですけども、まあ、カットマトのが切れてる分、えー、とほぐさなくていいので、えー、楽ですねこれをねえっ、ー、と2分の1か半缶分入 れ, 入れていきますこんなもんかなもうねぎゅうぎゅうになってますこれねこの時点で調味料もね、えー、と一緒に入れちゃいますねにんにくですおろしにんにくが1かけ分です、えー、とチューブでもいいんですけども生のにんにくの方が美味しいです砂糖です砂糖 はい、えー、小さじ1入れますであとウスターソースえー、今回ね、えー、ちょっとウスターソース切れてたので中濃ソースでやります中濃ソースでも美味しいです中濃ソースっていうのはねいろんなスパイスが使われてていろんな果実が使われてるのでかなりね、えー、と香りとコクを出してくれるのであればあの、必ず入れてくださいあとお塩ひとつまみとあと胡椒ですねはいこちらも適量入れてくださいこれで入りましたらですねまずねこれ混ぜてくださいねはい、生の状態なんですけどもえー、と混ぜて全体の具をなじませてください これねあの火の通りをよくするために重要な工程なので、えー、必ずこの時点で混ぜてくださいね、えっと、この耐熱容器同じサイズがなければ丼とかガラスボールとかでもできますのでね、えー、その辺りはどれを使っていただいても構いませんはいこんな感じでですねよーく混ぜて、あのー、ホールトマトを使う時は、えー、とスプーンでよく、あのー、トマトの身を潰してくださいね、えー、今回はカットトマトなので大丈夫ですすげえ今日カミカミじゃない俺カレー ル, ルですねはい2つこんな感じで 埋め込んでいくんででいいくすねはい、バター 10g この状態ですラップをしましてレンジでですね12分結構加熱しますね12分加熱ですはいじゃあ待ってられる間にですね、えー、ともう一仕事していきたいと思いますまずね直球を用意してくださいねはいあと氷を入れます、えー、業務用の角、えー、ですねお適量です、えー、と炭酸ですね、えー、適量を入れてくださいこれも とですね、ちょっ と, ちょっと、ね、隠し味をレモンですねはい絞っていきまーすはい、えー、これでですねハイ、はい、ボールが完成しましたので待ってる12分の間にですね暇な の, せのに飲みますはい バ, バイバイああうま っ, ちょっとねまだ明るいんですよ<笑>この状態で飲む酒うまいっすねほんとはいちょっとね暑いので気をつけてください。こんな感じになります仕上がり、えー、オープンしますはいオープンするとこんな感じになってますね はいでこの状態でですすねね混ぜていきます、ね、カレールーは、えー、と溶けてるんですけどもまだ混ざってない状態になりますもうカレールーに塊があるとねそこだけしょっぱくなっちゃうので、えー、よく混ぜてくださいそうですこんな感じですねこんな感じで、えー、と混ざり終わりましたらカレー部分は完成になりますねはい、はい、それでは盛り付けいきたいと思いますもうねドカ 結構、ね、お肉の食感が一人分に、えっと、お肉ね 80g ぐらい使ってますので、えー、結構ねお肉が主張してくるというかですね、えー、たっぷりな、えー、ボリューミーなカレーになってます僕はね、あのーまあ、これはあの普通のカレーみたいにかけてもいいですし僕はあの上にのせる刃ですね、えー、真ん中にですねくぼみをつけてくださいねはい卵黄ですねはいのせてあげますおいいですねちょっと少し彩りで、えー、パセリですねを、えー、散らしてあげます はい、そうしましたらですね、えー、無水キーマカレーの完成になりますいいはいそれではですね早速完成しましたので、えー、食べていきたいと思いますいただきます僕はあの最初からクライマックスなのでね卵黄潰してこれとともに、ね、食べていきます この ど, どうですかこのこ の, このとろけ具合ねこの卵黄これ映えですねこれはねあのちゃんとツイッターでもインスタでも映える感じですからじゃあ食べていきたいと思いますいただきまーすうま、ん、っ<笑>あーこれめちゃめちゃうまいなこれ今日ね合ビびきで作ってるんですけど合いびきも結構うまいですねこれ トマトの酸味がね、すごくあの、お砂糖とかウスターソースとかバターとか入れてるんですけども、すごくね、あの本当に、えー、とトマトの酸味がかなり穏やかになっててですね、かなりね、まろやかさのある、えー、カレーになってます。あとですね、なんですけど、あのトマトのうまみとお肉のうまみがかなり、えー、とカレーに生きてる感じになってますね。これはね、レンジで作ったとか多分分かんないと思うんですよ。レンジって、そのフライパンとじゃあ何が違うのかっていうと、 あの焦げ目がつかなないいっていうところなんですよね科学的に言うとあの強火調理ぐらいなんですねあの焦げ目がつかないっていうところはですねちょっとあの風味に結構関わってきてる関わってくるんですけども、うんまあ、とにかくねうまいんですよ、うん、これフライパンとか鍋とかでも全然美味しくできるんです なんですけどレンジでもめちゃめちゃ美味しくなるんだなっていうことをまず皆さん知っていただきたいなっていうふうに思いましたあのこれ本当に美味しいですはい多分僕がフライパンで丁寧に作っても多分こうあのー、もうほぼほとんど遜色ないような味になると思いますそれぐらいねすっごく美味しいですあのお肉の 感, 感触すごいあってハイボールがまねちょっとね味変ですねタバスコですねこれ本当美味しいんですよじゃどれぐらい美味しいか今ちょっとやってみたいと思います うん、なんかね、これ、キャバスをかけるだけなんですけど、ちょっとね、タコライスなるんね、この味変 ね, そのね、途中で味変するのにかなりいいんですね、酸味もついて、辛みもついて、もうね、メキシコの風がね、えー、ビュンビュン今、吹いてきます、それぐらいですね、美味しいレシピになってますので、これ、本当にやってみてください、まあ、レンジで手抜きのイメージがあるんですけど、もう全然手抜きじゃない、あの一つの調理器具なんだっていう ふ, ふうにですね、思っていただけるぐらい、 本当に美味しいレシピなのでこれね、まあ、ちょっと僕酔っ払ってるんですけどマジで本当にいいんだよねこれ本当に美味しいですから、はい、なので皆さん是非作ってみてくださいはいそれではですね今回の動画作ってみたいなとかですね美味しそうだなって思っていただいた方是非是非、えー、チャンネル登録および高評価をお願いします